皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています2022年8月29日フェスタ・インフェルノ・フィーバーも残りわずかとなりました今日の名舞戦はもうみんなたくさん戦っていると思われる相手なので割と癒される展開でした今週のエピソード依頼帳にビニシエのゼルメアがありました ゼルメアは、次回フィールドやマジックバリアなどが使える動物界がおすすめだと以前の動画のコメント欄で教えていただきましたので、動物界で行ってみました。今回は強敵部屋に遭遇しなかったのであれですが、確かに動物界が生きる場面も結構ありそうですね。もう少し検証してみることにします。ちなみに、1回目の 50% お祈りフェーズは無事に突破しましたが、2回目の 40% お祈りフェーズは玉砕で終了です。